はいえー、とキックの音作りですねでまずはえっ、ー、とバツのポストフェーダーを2つ送りますで片方は L に振り切ってもう片方は R に振り切りますで L の方はショートディレイをですね2 0ックから4 0ック入れてでピッチシフトをマイナス4セントにしておきますとこのマイナス4セントにしていうところがポイントですと。 で続いてなんですけどもと R の方はですね、えー、とこちらもショートディレイの方を 20ms から、えー、と 40ms を入れておきますとで続いてこっちのピーチシフトをプラス4セントにしておきますで左と右で、えー、とプラスとマイナス違うことによって、えー、と音に厚みが出るようになると思いますと。 これらのあの音をですね、一つのバスにまとめて、えっ、ー、と、コンプかけます。で、薄く、えっ、ー、と、2対1、レシオ2対1ぐらいのスレッシュルドも、マイナス1いかないぐらいで、えっ、ー、と、コンプ入れることによって音を馴染ませますと。で、最後にですね、えっ、ー、と、各バスからリバーブを適切に送って、えっ、ー、と、終了というふうになります。はい、いかがでしょうか。